円満年の三夫婦の「週末版ライフとみれナチャンネル」のお時間がやってまいりまし た, <笑>言 え, た<笑>えっと今日は何をするのかというと京都に行こうと思います、はい、京都のあの床って床言われてんねんけど川床料理あの期間で言うたらもうやってる 5月から。 川の上でさ、あのー、ちょっと山やしさだから京都市内に比べたらだいたい気温があの10度近く違うねんてあそこで涼んで料理を食べるなんていい感じやん京都暑いからな、うん、蒸し暑いからなほんで貴船どうかなと思って調べてみたらさ<笑>なんかランチでさ最低でも67000円からやねんな おっとと思って高いそうねなそういうわけで大したことない料理でいいのになそうそうそんな高い、まあ、ランチやしなだからどうかなと思ったんが、まあ、鴨川かなと思って鴨川やったらいろんなお店がもう種類も豊富やしいろいろ店があるからいっぺんそこを今から行ってみようかなって思ってます予約もしてません、うん もう一つ「猫猫寺」って書いて「にゃんにゃん寺」ってあんねんけどちょっとそこに行ってみたいなと思ってますふざけた名前<笑>そこはホンマのお寺じゃなくてな「あのギャラリーなんよ。そうな猫、ね、のギャラリー」って書いてたご主いもらえると思ってたあなんかでもそんなも ん, なんかまあ お遊びなんか知らんけどそういう感じのもあるみたいでなあの猫好きさんにはちょっとあの必見の場所になってるみたいなんであの今日はレオナナいませんけどもそこもご紹介したいと思いますそれでは行ってみよう 前 の, 前の人出てきてすぐ入ったからな、うん、お, じおじいちゃんというかまあ6070いかんぐらいかなっていう、うん、まず小便流してません洋、えー、式やっええな流してないからまず流すわなでえええ降りてるんよ。でもやたら濡れてえねえええが。 んとしてんねん な,、えー、なんか前もそんなん見て駅のトイレ行った時に、うん、男子ってこう立つ立てするところが3つか4つあってそこが埋まったんよ俺入ってる埋まってなか後から来た人がスーツ着た、ま、20代ぐらいの子が洋式の方に入ってで扉も閉めんと とね思って、えー、そんなやつおるんやと思ってへえー、おんねんやもう俺も早うトイレしたいのにさっきもう流すわ拭くのクリーナーシュシュやってやるわ、えー、なんで俺店の人かと思って<笑><笑><笑>トイレは流しましょうそしてなるべく座ってしましょう <笑>それさでも男性ならではの悩みやな<笑>でも男女兼用やったね。男女兼用やったん<笑>もうっんなんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう でですガーです来ましたよ、まあ、何て言うかなかもうすぐ四条。 あっ<音楽><音楽> うん、コーラじゃないな違うサイダーに近いーこちらが地下製のになっていますここれががちらが大学芋とキンピラゴです、うん違うごい。うん<笑> らく無理や、ね、<笑>猫自体は猫すごいななすごいななすごこれからえうつぐつ止まるまるでれでもが<笑><ごい><笑>っ て, もうできてるのあください。<笑> これはんんですか文文の寺じゃな い, わ い, い, いやでも見てこんすごい。 てください、はい、からチェックはすごいないっぱいいろいろ んえー、この食器もめっちゃかいいな思やんとうすごい耳も。 かわいい。 ああ無理し、おろ、堀しえいや、すごい<笑>渋い猫すげえ柄変わってもうてるまた旅しよう凝<笑>ってる<笑> だかニャンニャンチ、ニャンニャンチの方か、うん。どうもないもん。<笑>いやいろんな作家さんが書いたさ絵とかさ、あと作ったものとかがもう所狭しと置いてて結構楽しかったね。 さあ、尻尾触った時にさ「にゃん!」って言われてたの撮ったらよかった取りたかった触るでない<笑>でもあの後、ひっくり返したやつ俺ちゃんと戻してあげてああそれはちょっとすまぬなみたいな感じやったけどやお前お前えー、とかあるやん<笑>でも尻尾触った瞬間にこう振りゃんニにゃ!」って言われとったやん<笑>ビビってんねん <笑>悪かふすまとか天井とかなんかすごかったな、うん、あんなんと思ううちの破れたふすまもあえてちょっと絵描いたらいけ ん, じゃん<笑>あかん賃貸やねんか怒られんね で, <笑><笑>でもなんか結構人次から次へと来てたな、うん、ま あ, あの行ったらでも楽しいこと間違いないと猫好きさんやったらそんな感じの場所でした、はい じゃあ鴨川湯川どうでしたか？美味しかった。美味しかったな。うん、美味しかったし、あのーまあ、涼しかったな。今日はまあまだそこまで蒸し暑くもなく。うん、そうね。京都やからさちょっと暑いかなと思ってんけど今の時期やったら風もあって、風もあってよかったな今日は。うん まあ、夜やっったらもうちょっと涼しいや ろ, な、うん、でいろんな鴨川は本当はあの最初にも言った通りいろんなお店がもう中華イタリアンもうカフェない ろ, いろ日本食もあるしだからもういろんなお店が選べるか ら, から値段はピンキリです、うん、けどあの若干木船よりは安いから行きやすいと思います木船よりは安いです、うん今日は今日 感じでした。なんじゃそれ。<笑>雑<に>。<笑>以上です。現場からは以上です。現場からは以上です。今日の動画を見て皆さんも行きたくなったよっていう方はチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。お願いします。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバイ。 どうも、エンマン夫婦の年の差バンライフ週末バンライフドミレナチャンネルのお時間がやってまいりました。はい。はははきます。はい。どうも。エンマン夫婦の週末バンライフ。<笑>はい。どうも。 エンマン夫婦の年の差週末。